次は fx イコールゼロの9回、えー。ここから先はアドバンスな部分なので、えー、読んでいただくだけでいいんですが、むしろ最初の方は優しすぎるという人は、ぜひやってみてください。で、まずですね、えー、fx イコールゼロを持たすという、まあ、ももの問題、つまり一変数方程式の9回なんですけども、えー、その数的分をやったときみたいに、数的に解くという話ですよ。 その時に条件としてですね、ある区間 AB において Fx が単調増大連続かつ F の A はマイナス、F の B はプラスとなるような AB が分かっているならば、つまり、y イコール f のグラフを書くと、A ではマイナス、B では、まあ、プラス、その間が連続単調増大だったらば、 どっかこの辺に、えー、この答えがあるということがわかるね。じゃあ、どうやったらこの場所を数的に調べることができますか一つの方法はですね、小さいあたりでを決めて、a から始めて、fa はまあマイナスと分かってますから、fa たす d はどうですか、a たす nd はどうですか、a たす 3d はどうですかというふうに、どんどんどんどん、え、でを足して増やしていって、最初にプラスになったら、あ ここが書だ、うん、そうしたら、うん、誤差がであるわけですけども、でも誤差がであっても別に、でを小さく取れば大丈夫ですからね、えー。この方法は数え上げ法、まあ、エニメレーション。じゃあ、演習さんは、この数え上げ法によって、平方根を求めるプログラムを作る。この平方根はですね、えー、この y コル f って、まあ、f として、 えー、x²-n この fx が0というのはつまり x 二乗が n と等しいときに0になりますから、しかも、えー、この例えば x が0のときにはマイナス n ですから、マイナスね。で、x が n のときは n 二乗含 n ですから、プラスですね。ですから、この条件になりたっているので、えー、この関数を使って、今の方法を使えば、n の平方根が求められるわけです。 実際にやってみてください。次は、区間二分法です。で、数上げ法はコンピュータらしい。どんどんどんどんたくさん計算すればできますよ。コンピュータらしいんですけども、いかにも効率があるそうです。そこで、端からちょっとずつ計算するために、A と B の中間をまず計算するという方法を考えます。ですから、A でマイナス、B でプラスですね。 そこで真ん中の値をパッと取って、この C でどうかっての質問。で、この C でのアイナスがまだマイナスだったらばこっち側にありますし、C でどこでプラスだったらこっち側になるんですね。まあどっちにしろどっちにあるかわかるので、この C を新たな A、あるいは新たな B というふうに置いて、またこの半分で求めて、今度はプラスだからこっちにあると言ったら、こっちは新たな B、こっちが今まで通りの C、A と。また半分を求めて こういうふうに、区間を半分半分にしていくと、えー、この A と B がどんどんどんどん更新されるんですけれども、この挟まれた区間が、えー、まあ、のある区間。そうすると、区間がどんどんどんどん半分になっていくので、えー、これが誤差ということになりますね。これを半分半分にしていくということで、バイナリーサーチメソッド、区間二分法と読みます、あ。で、えー まあ、2の10乗1 0十乗ですから、区間を半分にすると10回やると区間の幅は千分の1。40回繰り返すと1乗分の1ですから、まあ、すごい誤差小さくできるわけです。練習4は、区間二分法によって平方向を求める C プログラムを作ってください。必要と思わない精度にしたときに、繰り返し回数がうきなるかも、まあ、検討してください。え、これが、区間二分法による9回です。 3番目はニュートン法です。ニュートン法は、まあ、万有引力の発見者、ニュートンさんに由来するんですけども、これはですね、適当な近似値 R0 から始めて、その近似値を改良していきます。具体的にはです、ね、Fx の x イコラーにおける接線を求めて、接線と x 軸の交点を新たな R とする。で、また、この接線を求めて、 接線と、X の交点を次の R とする。これを繰り返していくと、どんどんどんどん階に近づいてくるね、えー。こういうのを、えー、R0 から R1 を求むのを全化式として表すと、えー、X が RI の時の接点は、接点の座標は RI、えー、FRI で。接点の形には FRI と。 で、まあもちろん微分化に ら, らないといけないんですけども、えまあ計算するとこ う, うで、fx イコール x 以上の場合には、まあ微分したら 2x ですからえ、まあ計算するとえ、ri が計算できたら次の ri はこれで計算すればいいということなですね。で、これを繰り返していくと、まあ急速に、まあルートなりに収束していく。こういうのは、まあ反復解放。 イテレイティブメッセットと言いますね。で、反復の結果、値が十分変化が必要なかったら、つまり、隣、え、接、ー、する値の変化が一致の良いかとなったら収束。あるいは、この収束値が大きい値だったら、まあ、相対誤差の方がいいかもしれませんけども、まあ、どちらかの方法で収束したということを判定してやめればいいんだよね。ニュートン法は収束すれば非常に高速なことでいられてますが、収束ない場合もあります。あ平方根の場合はですね、 最初の君子として N そのものから始めれば、えー、こっちからこう急速に近づくのは全然問題ないですね、えー。これもやってみてください。演、えー、習後はニュートン法によって平方向を求める C プログラムをください。しようと思われ制度にしたとき、繰り返し返すのをいくつか検討してください。演、えー、習6はですね、えー、C 言語で書いてみたいと思う、えー、好きなプログラムを書いてください。これは自由課題ということです。